では休憩前に引き続き会議を開きます。盲人、視覚障害者、その他の印刷物の判読に障害のあるものが発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について承認を求めるの件、及び2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための 香港国際条約の締結について、承認を求めるの件の両件を議題といたします。これより順次、趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣、河野太郎君。委員長、河野太郎君。ただいま議題となりました、盲人視覚障害者、その他の印刷物の販毒に障害のあるものが発行された著作物を利用する機会を促進するためのルケし条約の締結について、承認を求めるの件につきまして、提案理由をご説明いたします。 この条約は平成二十五年六月にマラケシで開催された世界知的所有権機関の外交会議において採択されたものであります。この条約は、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を超える交換等について定めるものであります。 我が国がこの条約を締結することは、我が国の視覚障害者等による国内外の著作物の利用の機会をさらに促進するとともに、視覚障害者等による著作物の利用の機会の促進に関する国際的な取り組みに貢献するとの見地から有意義であると認められます。よってここにこの条約を締結することについて、ご承認を求める次第であります。 次に二0九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。この条約は平成二十一年五月に国際開示機関の主催により香港で開催された国際会議において採択されたものであります。この条約は船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のため船舶における有害物質を含む装置等の設置及び使用の禁止または制限。 約国によって許可を与えられる船舶の再資源化施設の要件等について定めるものであります。我が国がこの条約を締結することは、船舶の安全かつ環境上適正な再資源化を通じて環境の保護および労働者の安全確保並びに開示産業の持続的可能な発展に貢献するとの見地から有意義であると認められます。よってここにこの条約を締結することについて、ご承認を求める次第であります。以上2件につき、ないと審議の上速やかにご承認いただきますようお願いいたします。 これにて趣旨の説明は終わりました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて参加いたします。お疲れ様。